多分これ抜け出せる気がしないな本番いきますよーいタメラ OK 音 OK ヤクション OK よーいスタートどうも皆さんこんにちは監督ラバの監督ですはいは い, いー というわけでですねこんなに買ってきました金尾大使のプレミアムチョコのせフィギュア義勇さんのキューポスケット猪之助のキューポスケットお茶子のキューポスケット轟君のキューポスケットかっちゃんのーポスケットお茶子のフィギュアレムのフィギュア雪城ニシのキューポスケット藤丸律香のフィギュ ア, ギュ ア, ューギュアマーリンのフィギュアフェイトグランドオーダーアルテラザ・サンタフィギュアはいというわけでめちゃくちゃ爆買いしてきました全て中古でそもそもの始まりはですね 『鬼滅の刃』。 オタク確定しました。え、まあ、そもそもですね、監督はですね、まあ、小学4年5年ぐらいの時からですね、アニメに、アニメとていうかもう漫画もう漫画家になろうと思ってまして、めちゃくちゃ漫画を見てました。で、地元がイヤメダなんですけども、アニメショップなんか全くないので、1年にですね、1回か2回ぐらい、親父にですね、アニメートに連れてってもらって、おおこのグッズあるじゃん欲しいでも、お金がないでもこれ欲しいいや、これか、これか感じの、え、小学生を送ってきました。まあ、そしてね、中学、高校の時にですね、ロードオブザリングという映画に出会いまして、 アニメを卒業し映画というです、ね、道に入りました、まあ、そしてね映画を撮っていたんですけどもアニメ好きの友人から教えてもらった何だろうな何で最近その影響でですね物語シリーズという作品にめちゃくちゃハマりましてフィギュアです、ね、約20体ぐらい買っておりましたもう今はすでにですねもう全部売っ払ってないんですけどもでそして「鬼滅の刃」もうめちゃくちゃハマりました鬼滅の刃を見てからフィギュアフィギュア熱切ってしまいました くそーいやー、フィア全部卒業したのにね。なんででしょうね。<笑>多分これ抜け出せる気はしないな。最近結構思うのはですね、ま映画は好きなんだけども、そのキャラクターやストーリーがね、好きなんだなって思いました。もうハマったらガッツリ。ま YouTube でもの商品をちょっとレビューするにしろ。その商品をめちゃくちゃ詳しく調べる。というわけで、見てわかる通りですね。あ、こっちか。んこっちか。こっちか。違う。あ、こっちこっちこっちか。こっちか。まぁ、あ。<笑> え、ダンチャンでちょっといくつあげていきたいと思います。えっ、ー、と、この中で言うと単体だとしたらレムだね。リ・ゼロから始まる異能世界数に。 覚えてないんだよ、これ。ゼ0から始まる異世界生活という作品ですね。第1期を見てます。第2期は実はまだ見てないんですけども、こちらですね、処分品コーナーに置いておりまして、400円買いました。まあ、これのもう1個のね、ワンコロみたいな感じのやつが欲しかったんですけども、それは売ってなかったんですけども、ちょっと手に取ってみました。はい、生首になっておりますね。未開封で400円はめちゃくちゃお得だと思います。こちら、台座です。いいね。美味しいクッキーみたい。 はい。そしてですね。こういうベタベタの時にね、ダンちゃんをサッと通すとね、もうサッと切れるんで、フィギュアをですね、買ってる方はめちゃくちゃおすすめですね。つけます。頭をガシャンと。ちょっとこの後ですね、このキューポスケットシリーズ開けるんですけども、なんかすごい似てるなって思いました。はい。というわけでこちら、ラムですね。こんな感じです。顔、をドアップ、どこまでいけるあ、結構アップいけるな。はい。というわけで、ラムです。ですね、これは普通にですね、<笑> ラムが好きなので買いました。と言ってもラムのフィギュアですね、9ポスケットだ、9ポスケットあるんだ。こっちがですね、400円で買ったやつです。まあ、大きさ的にあまり変わらないけども、やっぱ新しい方大きいのか、こっちの方がデフォルメされておりますね。ちなみに、えー、レムも買っております。どこに飾ろうかなと思っております。 フェイト組行こうかはいこちら、主人公、藤丸リスカ、これがですね、なんと皆さん、これ、いくらだったと思いますか、このまんまでね、袋には入らないで売ってたんですけどもえ、なんとお値段、こちら。 100円です。100円。もう安い。島のリスカー。これ100円じゃなかったら買ってなかったと思うんですけども、よーく見たら汚れてるんですけども、まあ別にね、そこはね、キにしないで、まあ主人公欲しかったんで、100円。ありがとうございます。続きまして、えっと、ノルデサの上のジャングルっていうところでね、買いました。はい、マーリン。フェイトブランドオーダー、バビロニアでですね、出てきたキャラクターですね。440円。もうこれは買うでしょう。迷わず買っちゃいました。これどうやってつけるだこれ。ここにこうつけて、で かどうすんのここ。ど、どうつければいいのかわからないんですけど、武器があるんですけども、低悪症え、でもこっちこれなんか取れるんですよね。えはい。ちょっと一旦外します。見て、この。でっか。うわぁ、マーリンです。いや、いいね。ピント頑張って。はい。いや、結構これね、ずっしりとしてますよ。重たい。はい。そして、これが、まあ、フェイト組ですね。あ、違う、まだ来た。これなんだよ、これ。フェイトグランドオーダーっていうね、 アプリゲームのやつなんですけども、これがね、処分価格でなんとですね、正直このキャラクター監督知りません。でもね、このお値段、はい、なんと400円です。これは買うでしょ。フェイトシリーズ。まあ、アプリをやってれば多分分わかるキャラクターだと思うんですけども、で、買ってきました。他にもね、処分価格のコーナーがありまして、こちらは確か駿河屋さんかな中古のフィギュアとかを扱っている、え、店舗となっております。ど、んなフィギュアだよ、 見てこれ<笑>わーなんかかななんんここれ何これ羊だこれはなんか乗っかってんですけど、まあ、ちょっとこの羊がねちょっと汚れてるけどまあまあまあこれはここの部分ここか足場このキャラクターね、えー、乗せる感じですかね400円だったらもう十分ですねはいキャラ名がわからないんですけどもアーチャーのアルテラ・ザ・サンタフィギュア1番くじですね これですね。ルローニケンシン。ちなみに、監督ルローニケンシンはですね、子供の頃に見た程度で、劇場はもう一作目しか見てません。ただこちらもですね、えー、処分価格ということで、300円買いました。このキューポスケットに関してはですね、この造形が監督すごい好きで、まあ、全部は集めないけども、かじったことがある作品は、ちょっと集めてみようかなと思っております。最近買ったの犬夜舎。これは見たことある人いるんじゃないですか鬼滅の刃は、まあ、全部揃えたいと思っております。キューポスケットはですね、このような形で、それぞれのパーツに分けて入っております。台座はねこんな感じ ののものとなっておりますこれは全ての作品もう全部共通ですこちらですいやキャラクターがねあんまり知らないんで何とも言えないんですけどもこの痛いなカチカチしてシャキーユキシというキャラクターですねありがとうございますやっぱキュースケットいいな はい。で、こちら、金額はですね、864円の、えー、20% 引きなんですけども、これ買った後にですね、うん、そうそう、これ買った店舗で、400円で売ってました。うわー、いや、これね、結構買うの渋ってたんですよね。前回この、この税込み価格 20% オフっていうのを知って買おうかと思ったんですけども、今回ね、もう買おうっていう決心して行ったんですけども、400円の投げ売りをしてたんで、やっちまったなーっていうね、感はありましたけども、まあ欲しかったんで、こちらはね、クレーンゲームの商品となっております。まあ 監督の推しの一人であります金尾大使のお座り人形です鬼滅のようなキャラクター結構今発売しておりまして台に載、ね、せることができるんで先ほどの箱にここにですねこういう感じで お座り方になっているのでここここに、えー、乗せることができますこんな感じとなっております。炭治郎とか之助とかも出てまして、すべてに共通して言えるのが、えー、みんなおにぎりを食べているというです。監督、このシリーズは初めて買ったんですけども、こう載せることによって足が垂れてて、なんか立体感が出てて、ね、いいなって思いましたね。今後買っていきたいなと思います。 ありがとうございます。えー、鬼滅の刃で言いますと、富岡義勇さんですね。こちらは、864円で購入できました。安い方だと思います。こちらもですね、プライズ商品で、クレーンゲームでゲットできる商品がなっております。もちろんね、監督はね、クレーンゲームめちゃくちゃ下手くそなんで、買います。富岡さんなんですけども、インターネットだと結構高いんですよね。なのでちょっと手が出せなかったんですけども、ちょっと言い方悪いです。安い富岡さんを見せてしまったので、ちょっと狙っておりまして、満を持してゲットすることができました。 に足をセットしましまて頭を乗せます手がないので、はい、この手のパーツをー刀がああなるほどねこのつかの部分をこう漫画とアニメの検索はねもう鋭い目つきが特徴的なんですけども今回はもうデフォルメされてめっちゃくちゃクリクリお目目になっておりま す, 義勇さんですおおいいね はい、続きまして、こちら。欲しかったで、キユさんはですね、800円ぐらいで、まあ、他のね、キャラクターたちも1200円ぐらいで平均的に買えるんですけども、イノスキがなんか高くてですね、多分出たのが古いからだと思うんですけども、1800円でちょっと購入しました。まあ、推しなんでね、で、1800円でも結構安い方なんですよね。えっと、最近なんですけども、はい、忍さんゲットしたのと、本日ですね、メルカリで、兄貴。 煉獄京次郎も到着しましたで、えー、ということはですねこの伊之助を揃えるとあちょっと待って刀なくなったんですけど煉獄さんの日輪刀が消えましたあれえー、ちょっと待ってあで探すちょっととりあえずまずこの伊之助を開けていきたいなと思います<笑>ですねお日輪刀2本入ってますね匂いだしそしてはい頭伊之助に関してはですね女の子みたいな顔っていうね そういうキャラクターなんでそこまで大きくデフォルミされておりませんね日輪刀をこの腰にねつけてはいかっこいいですね日輪刀日本ついておりますいいね はい。そしてですね、鬼滅の刃のキューポスケット。多分残り一人かな今発売しているものは。えネズコ。ネズコがイノスケよりも高いんですよ。本日行ったところはですね、なんと4000円しました。高いよ。さすがに矯正は出せないな。まあメール借りでもですね、3500円とか。まあまあするんですよ。まあ多分一番初期の頃に発売されたからね。まあいつかは揃えたいです。鬼滅の刃からは3体を購入しました。買ってよかったです。 白赤いきますよ現在ですねもう沼にハマりかけもう 100% この後ハマりますで本当は デがいるはずだったんですよ最初に見た時にこの2体と主人公のですねデグくんが売ってたんですよねでその日、えー、最初の1店舗目だったんで、まあ、値段を見つつもよし他の店舗見てから安かったら最初に買おうかなみたいな感じだったんですよね で, で他の店舗行ってでまずねなかったりとか高かったりしたんですよねなのでカッチャンに関しては1100円で安かったんで紹介しましたで他の店舗でもまあまあ かっ200円ぐらいなんですけども、高かったんで、買わなかったです。で、最終的にね、その道に戻ってきて、この3体買おうかなと思って行ったんだら、デイクくんだけ売り切れてたんだよ。買っときゃよかったよ。マジで、で中古のフィギュアは一期一円。メルカリも探したんですけどまあまあ、なくてですね、1時間ぐらいでなくなっちゃいましたね。この買っちゃうんですね、羅針盤で買ったんですけども、もう1100円。安いと思います、めちゃくちゃ。これもね、クレーンゲームで取れるタイプなんで、うまい人はね、100円、200円取れちゃうと思うんですけど 僕のヒ ー, ローアカデミアはですね初めてグッズを購入しましまたなんかでかいんですけど台座はやはり変わらないですねかっこいいですね顔がなんかねすごいことになってますよ振るまり方がめちゃくちゃ頑丈になって痛いなこれ栗みたい痛っこれ痛いはい乗せます痛いだ痛い痛 言ってないこれちょっとこれ殺傷能力あるぞはいおおかっけ い, いやめちゃくちゃいいでしょうえ主人公のライバルですめちゃくちゃ口悪いですそしてなんかまだあともうはいはいここですねここですねおおいいね轟くんいきましょうかでこの轟くんなんですけどもまだ監督5話6話ぐらいなんで今回はまあ3つですねたまあ多分 このキューポスケットになるから、それなりのね、メインキャラクターだとは思うんですけども。かっこいいな。またさっきと比べたら、パーツが少ないからなんか、ちょっと貧弱に見えますけども。というわけで、とどろくんです。はい。で、えー、お茶子ですね。 はい。お茶子なんですが、監督ちょっと共通点を見つけてしまいまして、黄色ーーアカデミア誕生日設定がついておりまして、選、えー、んだのですね、このお茶子と誕生日が一緒でした。12月の27日なんですけども、それをね、知ってからね、はい。お茶子です。 まあ、誕生日って、まあ、その作家さんによって、こういう部分を活かしてキャラクターを作っていくっていうのも、まあ、監督自主映画やってるんですけども、誕生日で性格を作ってから物語を浮かすってことも稀にします。このね、スーツに関しては、それぞれのキャラクターたちが自分で書いたものを、学校側が作ってくれたっていう服なんですけども、この服出てから多分1話ぐらいしか見てないからわかんなかったんですけども、ここ、このかかとのヒール状になってのね、え、戦い辛くない う ら, うららかお茶子こっていうキャラクターですねまだちょっと6話ぐらいしか持ってないんですいませんいいですねこういうわけで金額がえ未開封で1200円ですね髪のボリュームここすごそしてラストこれはですね買う予定がなかったんですけども誕生日一緒ということで全身フィギュアも欲しいなというわけで奮発してえ3300円のお茶このフィギュアをですね全身フルバージョンを買っちゃいました今回で一番高い買い物です なんか、お茶子こを見てるとね、やっぱりロックマンを思い出すよね。手の部分とか足のね、もうデカデカパーツ。台座は。はい、え台座ピンクですね。ほら、この足の部分でもロックマンを思い出すな、みたいな。ちなみにこの子はですね、重力を操る。ものを軽くしたり、めちゃくちゃ重くしたりする能力で、この作品の中ではヒロインポジションとなっております。というわけでですね、ヒロアカアニメですね、今後楽しみにしております。 いや、絶対面白いだろうな。はい、というわけで全ね、すべてのフィギュアを開けてみました。今回はですね、え、色料日が来たというわけでですね、フィギュアを買ってやろうかなっていうわけで言ったんですけども、結構使ったんですけども、実際にそれをね、手に入れるともっともっとお金がかかってしまうので、個人的には、めちゃくちゃいい買い物をしたかと思います。というわけでですね、この監督ロボでですね、最近は結構アニメだったりね、鬼滅の刃ハマってからですアニメやオタク系の動画も出しておりますので、え、興味がある方はチャンネル登録をして、他の動画を見ていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう まあこの下段を見ていただきますとわかるんですイ、えー、能世界生活リゼロから始まりのはいめちゃくちゃいいんじゃないですか こ,、えー、こういったその何かあるの壁というわけでウララカウララカウララカもうめちゃくちゃねおかく